ななのでで一応千葉市なんですよね時計は今日千葉の県庁の辺りからね千 葉, 千葉くん遊びに来たんですけどもすっごい時間かかったけど千葉市ということでそうですね、えっと、じゃあ<笑>ちょっと千葉くんが遠くてちょっと説明しようじゃ千葉くんこっちちょっと来れるかなじゃあ マイク、マイクいらない、マイクなしでやれだそうですね。マイクなしでや 下が、浦安にある東東京京デディィズズニニーーラランンドドでですす。ね。どここ っ, っちゃうは、きょうンドくなっちゃうので、んな引っ張らないいでくださいね。ここが東 京, は東京側なので、きょうは、働いております。 ちいばくうさぎでも猫でもなくてですね は不思議な生き物っていうことなんです不思議な生き物なんです<笑>、えっと、千葉くんそういえばですね今流行りのインスタグラムを始めました<笑>はい、ご皆さん是非やっている方検索していただいてだからお願いします今日の写真撮ってももちろん千葉くんを撮っていただいてねインスタグラムに載せていただいても構いませんのでよろしくお願いします